という関係にありましてそれの一番、えー、端的な例がですね n a m が最初にアメリカで、えー、規格化された時はまだ数式を、えー、あの合成音声エンジンが読めるような形式というのはできてなかったんですねですから数式が出てきた時は、えー、それは絵になって。 いわゆるあの音声読み上げ自動読み上げでは読み上げられないものだったんですけれどもその後デレイジーの方が頑張ってですねマス ML という、えー、数式を表記する、えー、技術に対応してバージョンアップしたんですバージョンアップした途端に、えー、そのナイマスの方もですねその成果が、まあ、自動的に転がり込んで いうふうな、えー、うまい具合になっているわけですでさらに、えー、デイジーの四によって今度はシワもできるようになりますナイマスも、えー、いながらにしてですね、えー、デイジーを参照しているお金で、えー、自分たちはあまり労力をかけないでシワ、えー、の対応もできるようになるというふうな関係になりますでそういう意味で、えー、先ほど、えー、いろんな 苦労した上 で, です、ねえー、明確で一貫性のあるファイルフォーマットを1つ作成すれば出版社は質の高いデジタル版の印刷教材をルンドンというふうに、えー、目標を立てて、えー、デイジーをダイマスのベースに採用したわけですがそれが今実、えー、っているところだというふうに思います。 でえーまあ、アメリカ連邦政府はこういうふうに非常にうまい選択をしたわけなんですが同時にですね、えー、大変な投資もしてそれはですね、えー、今ダイアグラムプロジェクトというものがありまして、えー、絵ですね絵をどういうふうにアクセスブルに記述するのかということをいろんなモデルの開発をしています でそれを全部完全にそのデイビーの技術の一環として世界中で無償で共有できるデイビーはもともと無償で誰でも使える技術なんですけれどもそこに、えー、付け加えてですね、えー、何億円も投入するんですけれどもその成果も、えー、今のデイビーとに付け加えて世界中で無償で共有できる、えー、そういうものにするという形で。えー さらにデイジーの資産を増やししてていいくという貢献をしておりますですからそこはそのお互いにウィンウィンの関係になっているわけですね。でそういう意味で私はナイマスとデイジーは切っても切れない関係であるということをまず申し上げておいてで、えー、ずっといろんな問題を、えー、悩みながらアメリカでは最終的にファイルフォーマットを統一するんだということで。 打開を図ろうとしてそれで、えー、それまでその教育においてです、ね、紙の教材教科書であるがゆえに、えー、教育機会を十分 に, に、えー、アクセスできなかった子どもたちにそういう機会を保障するんだとそのためのファイルフォーマットがないです「n i m あるいは「デイジーという形で選択され開発されている。 ということを申し上げておきたいというふうに思います。で、デイズリーはあの世界中本当に文字通りすべての大陸に広がっております。で、私あの一昨日ブラジルから、えー、10日ほどいてあの帰ってきたんですが、えー、びっくりしたのは、えー、ブラジルでですね、いわゆるクラウドに、えー、デイズリーに、えー、ファイルをポンと アップロードするとですねレイジーに変換してダウンロードできるっていうそういうクラウド上 の, あのシステムを作りましてブラジルはポルトガル語なんですけれどもで周りのラテンアメリカ諸国は、えー、スペイン語ですねでブラジルで作ったそのクラウド上のシステムをコロンビアの、えー、団体が使ってコロンビアでデイジー制作をやって でコロンビアの人たちはスペイン語でその、うん、制作システムを使っているそしてそのシステムにはですね、えー、音声合成エンジンの高性能が置いてありまして、えー、人間が、あのー、読む代わりに、えー、そのテキストに音声が自動的についてですねそして、あのーえー、読み上げのついたデイジー教材がそこでできてくる。 いううふななシステムになっておりました。で、えー、ブラジルの場合は、えー、今、えー、確か 4,000 タイトルぐらいあるっていうふうにあのデイジーのタイトル 4,000 タイトルぐらいあるって言ってましたけれどもあの最初の頃は音声だけのデイジーですが今は、えー、テキストが、えー、あり同時に、えー、そこに、えー、合成音声がついた、えー、音声とテキストを両方持ったデイジーになっております。 でこれはですね一つの、えーまあ、マスターファイルでもって展示も出せるしあるいは、えー、普通の、あのー、教科書教材と同じような、あのー、見た目の、えー、ものでしかも読み上げができたり拡大ができたり。えー さらにカラーコントラストを変えたりとかですねスイッチで読むことができたり先ほどずっとさまざまな障害のある子どもたちが、えー、授業をきちんと受けるのに必要ないろんな機能というものを満たすそういう Daisy の教科書教材を中心に作っているということです。でアメリカでは、 じゃあ教科書教材は今どういう状態にあるかといいますと約2万6000種類すで、えー、に、えー、できていてほぼ全ての教科書が、えー、データベースに確認されていてで授業で必要があればそれは談合でするあるいは、えー、それを加工して提供する団体がありますので、えー、そういった団体が ダウンロードして、それを生かして、エンドユーザーに提供するというふうなサービスができています。えー、北欧では、あのー、オランダも含めて、北欧ではですね。大体義務教科書 の, の、義務教育の教科書というのは、デイズイで、えー、ほぼカバーしている。で、高等教育の方については、あのー、多くのところは。 国が費用として国立図書館のようなところあるいは福祉団体が専門書についてはカバーをするという風うなやり方をとっていますインド、タイなどでもデイジーの教科書教材政策というのは活発に行われているところであります 日本の状況については後で野村さんの方からお話しいただけると思いますそこでえじゃあ今度日本ではどうなっているのかなということをちょっと見てみますと世界で一番早かった0時6分図書を導入した国は実は日本です、えー、これは1998年から2000年の間に、えー、厚生省の補正予算に で全国の展示図書館に導入をいたしましたでそういう意味では世界で一番導入は早かったんですねで、えー、ただそれをさらに広げていくというところが著作権法の不備がありまして<笑>その後10年ぐらい 外国と比べてです、ね、狭い範囲でしかデイジーが活用できなかったという状態がありますそれゆ、うん、えー、れに教科書へのデイジーの導入というのもやはり全体として遅れてしまったということが言えますで、えー、電子書籍が、えー、日本でも、まあ、何回も電子書籍元年というふうに呼ばれていましてで今 いよいよアマゾンが日本で電子書籍を売るんだとかグ、えーグルがどうするとかということで、えー、話題になっています特にキンドルがどういうふうに日本に上陸するのかということで、えー、大きく日本の電子書籍のマーケットが変わるんではないかというふうな、えーまあ、期待と不安と入り混じったとことになっておりますが、えー